今日は壁を使って簡単にできるストレッチ一緒にやっていきましょうこれを前に続けると肩こり腰痛そしてホットフラッシュなどの更年期症状もどんどん良くなっていきますはいそれでは壁からちょっと離れて立っていきます右足を壁と平行にして左足はお部屋の中見たままでお膝ちょっと曲げてで両手前に持ってきます吸って吐いて後ろに壁触りましょうで、 右の耳をペトッと壁につけちゃいます。お膝ね、両方とも少し曲げてで、吸って、吐いて、右の脇の下をぐーっと締めるように、右の耳を壁につけて、左の肩、眺めていきましょう。背骨がね、気持ちよくツイストされているのを感じていきます。右の脇の下、ぐーっと締めて、 はい、ゆっくりと離れて、お部屋の中見ましょう。反対いきますね。左足を床と平行。右はお部屋見て、壁ついて、左の耳をぐーっと壁にくっつけちゃいます。両膝は伸ばしきらなちょっと曲げていきます。左の脇の下ぐーっと締めていきましょう。右の肩眺めていきますね。 で、大きな呼吸、静かに続けていきます。背骨が気持ちよくねじれてて、左の肩甲骨がね、ぐーっと背骨に寄っていくのを感じていきましょう。はい、吸いながらゆっくりとお部屋の中見ます。そしたらそのまま、左手壁について、右手上に上げましょう。右の腰、壁にくっついて、吐いて、気持ちいいところまでお部屋の中にね、 右手持っていきましょうもしねこの肩痛い方はこのぐらい肘曲げたままでいいですよふ頭を床と平行になるぐらいまでね倒してしまいましょうこのね壁の方の肺に呼吸入れてふ、はい、吸いながらゆっくりと戻ってきます反対いきますよ 左足前、右足後ろで壁に手をつけて、左の腰を壁についちゃいます。左手上に上げて、吐いて、お部屋の中の方に。大きな呼吸していきましょう。腕上がらない方はね、肘曲げたままでいいですからね、こうやって、ここのね、壁に近い方の体の脇、脇の下しっかり気持ちよく伸ばして、背骨も 横にしならせていきます大きな呼吸入れて、はい、吸ってゆっくりと戻ってお部屋の中向いていきましょうはいいかがだったでしょうかこの壁を使った簡単ストレッチなんですが背骨もほぐれて肩甲骨もしっかり動かせることで肩こり腰痛そしてホットフラッシュなどの更年期症状も前に続けるとどんどんね改善してくるので是非朝 出かける前にちょっとお時間とってやってみてくださいもしお役に立ったら高評価ボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた